あなたは一人だと何をするかわからなくて心配ですから私たちから離れちゃダメですよほら手をつないでください<笑>お兄ちゃん今日も一緒に遊ぼうさぎちゃんときょうかちゃんも誘っておままごとしたいな<笑>みんな一緒だねなんだか嬉しくって 心がウサギさんみたくぴょんってしちゃうね冒険のお弁当にいっぱいニンジンさんを入れてきたんだお兄ちゃんにもあげるねニンジンさんパワーで頑張ろう<笑>新しいいたずらを思いついちゃったミミも強化も兄ちゃんもみんなまとめて驚かせちゃおう。 ゃまたいたずらに引っかかったねどうだった今どんな気分やっぱり楽しかっただよねみそぎたちがみんな揃ったらいつでもどんな場所でも最高に楽しい冒険ができちゃうと思うんださっきから私たちをじっと見てどうかしましたかなんだか目つきが怪しいやっぱり変態不審者さんです に出かける前の優秀復習はとても大事ですどんな場所か知っておけば対処は簡単なので怖いわけじゃありません行こうミミミサギ私たちの絆の力を見せつけようリトルリリカルにできないことはないんだから の力で強くつながった私たちの絆の三角形その底力を見ていてください一人じゃ怖くて泣いて逃げちゃうような時でも3人一緒ならミミいっぱい頑張れるよみそぎちゃんときょうかちゃんとそれにお兄ちゃんみんなの優しい力を感じるよだから でもミミだってやればできるんだよすごいこれが3人の絆の力今のみそぎたちならどんなことでもできちゃいそうなんだかワクワクしてきたミミも強化も怖かったらみそぎの後に続いていいからねまあそんな心配いらないか今なら怖いものなしだもんね 瞬き禁止だよ兄ちゃん今からいたずらじゃなくてミソギたち3人の絆の力で兄ちゃんを驚かせちゃうから私たちリトルリリカルの3人が力を合わせれば相手がどんなに強くても絶対に負けたりしません行こうミミみそぎ私たちの絆の力を見せつけようリトルリリカルにできないことはないんだから